まあ、これから扱うのは二進循環小数なんですけれども、その前に、十0の循環小数から、その十進の有理数の表現を得る計算を、手順を復習しましょう。例題としまして、A としまして、0.142857 で、この小数点以下の142857が循環するような循環、十進の循環小数を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 その10元の数を10倍する必要がありますけれども、えー、と今使っている数は2進数ですので、その表桁をあの1つ左へずらすためにはこう、元の数を2倍すればいいわけです。えー、ということで、このえー、と与えられた A とです、ね、それから今作った B の間には、えーとえーと B、B というのは A の2倍でしたから、 一応、A イコール2分の 1B という関係が成り立っていることを確認しておきます。えー、とまず、これが最初のステップですね。で、えー、と次のステップでは、あの先ほどの十進数の場合と同じように、えー、とこの B を2の n 乗倍しまして、すなわち、えー、B の桁をある程度その、まあ、左側へシフトしまして、循、え、環、ー、節が1つ、一つの循環節があの整数 部にちょうど収まるように持ってきます。今の手順による計算を行いますと、その循環節がえっと1もあり、ちょうど整数部に収まった数ですね。これがえっと2の4乗倍の b としてと求めることができます。でまあ本来はこれ あの循環節が4桁ありましたので、本来この整数部に来た桁というのは0011というあの4桁だったわけですけれども、えっ、ー、とこの頭の2桁の0というのはまあ省略して書くことができましたので、でき ま, すのでまあ実質はこの11えっ、ー、と二進数の11、十進数の3というのがまああの整数部に来ることになります。えー、そしてまあ小数部はこの0011というまあ循環節がど えー、と続くという数になります一方で、えー、B、与えられた元の B の方は、えー、0.00110011 という循環小数でしたので、まあ、この2つの式の両辺をですね、えー、と引き算をします。えー、と2の4乗倍の B からまあ B を引き算するわけです。でここで、まあ、ここは十進数で書きましたが、2の4乗マイナス b というのが、えー、ちょうどその 循環節の小数部が全部キャンセルしまして、でまあ、整数部だけが残りますので、その整数部は2進数の1、1、すなわち十進数の3が残ることになります。で、こうしてみますと、その立てられる方程式、成り方程式というのが 15b イコール3ということになりますので、 これを解いて B は5分の1であるということが分かります。で、さらに、先ほどこの B を作ったときですね、B はその与えられた A を2倍して作っておりましたから、A はこの B のさらに半分であるということで、5分の1の2分の1倍ですから、最終的にこの A は10分の1であると。ですなわち、よってですね、この与えられたその2進の循環 小数というのが、有利数で十進の有利数では10分の1に等しいとであったということがわかります。それでは今度は数の十進表記から2進表記への変換の計算を考えます。この計算は、どうます。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 あの2倍しまして、5分の8となって、これが5分の8はえと1を超えますので、これを1を書き出して、これを5分の8を1プラス5分の3というふうにして、こう書き表していくんですが、ここでですね、一つ気がついれだと思うんですけれども、この5分の3がですね、今ここであの現れました。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 で結果としまして10、まあ、分受信数10分の1の2進数によるあの小数表記というのはあのこちらにありますように 0.00011001100 という形で続くんですけれどもそこで、えーとまあ、循環節を見つけることで えー、とですねでこの0011の部分があの循環節になるような二進数の循環小数で表されるということが分かります。で、えー、と今の計算の意味をですね、こう表した式がこちらのスライドに出した式です。でまず最初に与えられた 10分の1という数を2倍しまして、それで整数1以上になるかどうかということで、値を分けて表しましたけれども、実はこの最初の計算のステップというのが、このような形でですね、10分の1を2分の1る0プラス5分の1という形で表したということに